はいどうもおめちゃねるです本日はですねハイアットさんの方からポイント購入でですね 25% ボーナスポイントキャンペーンというのはね2023年早々に開始しておりますのでそちらについてですねまあどのように使ったらお得なのか実際お得なのかどうかについてですね動画でお話ししていければなと。 い う, ふうに思っております、まあ、昨年ね2022年の年末にもあのキャンペーンがあってですねその時ねハイアトさんっていうのは年間で5万5000ポイントまでしか購入していただくことができないんですけども、まあ、年末だとやっぱりねもうすでに購入されててキャンペーンがあっても購入できない方も出てくるのでその時だけですね 11万ポイント、年間で11万ポイントまで、ね、購入いただけるということで、枠を、ね、広げていただいたという経緯はあるんですけど、まだね、今年は2023年始まって早々ということもありますので、まあ、原則通りですね、5万5000ポイントまでしかね購入していただくことはできないんですけれども、まあ、うまく、ね、利用することによって、まあ、お得にね、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 ということ で, です、ね、こちらがハイアットさんのホームページの方にやってまいりました。ボーナスポイントを購入ということで、こちらですね、アメリカ東部時間でですね、2023年の3月25日までにご購入していただくことによって、5000ポイント以上ね、ご購入いただくと25、25% ボーナスポイントを獲得していただくことができるといったキャンペーンとなっております。まあ、このようにね、見ていただいて、2000ポイント48ドル以降ね、1000ポイントごとに24ドルぐらい。 24ドルずつね、かかってくるということになります。えー、3000ポイントで72ドル。4000ポイントで96ドル。そしてね、えー、5000ポイント以上で5000ポイント買っていただくと 25% 増しで、1250ボーナスポイントいただくことができますよということで、このように下につらつらっていっていただくと、5万5000ポイントまでね、ご購入していただくことができるという形です。1回じゃないですよ。年間で5万5000ポイントまでが。 え、原則上限ということになりますので、ご注意いただければなというふうに思います。そしてですね、あのー、こちら、まあ大体ね、パークハイアット京都さん、パークハイアット東京さんとかが、まあレギュラーシーズンとか、まあ換算期のシーズンとかでですね、まあ3万ポイントから3万5千ポイント、そして4万ポイントぐらいでね、宿泊していただくことができるといったイメージでございますので、 はい。まあ、ここら辺で、ね、ちょっと後半見ていきたいなというふうに思います。じゃあですね、パークハイアット京都さん、パークハイアット東京さん、大体いくらぐらいなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい。まずね、京都の方でございますが、まずね、平日ということで、これまあ、適当な日付ですいません。3月の15日水曜日から1泊ね、2名様でしていただく場合は、このようにね、ちょっと見ていただいて、こっちじゃないですね。はい。 このように金額出てましてパークハイアット京都さんがやっぱりね抜けてますよね金額的にねはい、えー、3月の15日水曜日の場合だとポイント宿泊の場合は3万5000ポイント優勝でのね宿泊の場合は税差別でになりますけれども21万9050円と高い<笑>、まあ、なかなかね優勝ではねちょっと止まることがねちょっと難しい金額だなという感じですけどまあ3万5000ポイントね手元にあれば、まあ、もしくは ポイントがなかったとしてもご購入していただくといくらなのか。まあ、この差額でね、えー、お得度がどのくらいなのかっていうことでね、今日はね、お話できればなというふうに思います。まあ、まずね、パークハイアット京都さん、パークハイアット東京さん、そしてね、今日ご紹介させていただくのは一つ海外でですね、パークハイアットモルディブさんの3件でですね、まあ、検証していきたいなというふうに思います。まあ、結論から言ってですね、この3件については、 ポイント宿泊をうまく利用していただくことによってですね、優勝の宿泊よりもお得に泊まれるホテルだなと私個人的に思いますので、この3件ね、ピックアップさせていただきました。はい。じゃあ続きましてですね、パークハイアット京都さんの、これ3月の18日ですね、土曜日から一泊していただくっていうことで出させていただいてます。まあ他ね、見ていただいても、やっぱりね、パークハイアット京都さんが頭一つどころじゃないですね。相当抜けてますね。パークハイアット京都さん、 土曜日宿泊だとですね、一泊4万ポイントにね、変わります。先ほど平日は3万5千ポイントだったところが4万ポイント。えー、税差別で36万トンで50円。すさまじい。はい。まあ、先日ね、ブルガリホテルが一泊40万超だなんて話してましたけど、変わんないですね。すごい。<笑>はい。これがね、パークハイアット京都さんでございます。続きまして、パークハイアット東京さんですね。 まあ、東京の方だとね、ハイアットセントリックとかでも 66,600 円とか、これ3月15日の平日ですね。アンダーズさんで10万 2,000 円と出てまして、はい、この通りパークハイアット東京さんは、ポイント宿泊だと3万ポイント、優勝の場合だと税差別で12万 1,500 円という価格になっております。これも高い。そして3月の18日の土曜日の場合ですね。 ハヤトセントリックさんでも13万5000円とかなってますからね。アンダーズさんと変わらないですね。すごい。はい。で、パークハヤト東京さんが3万ポイント。あ、これはね、平日でも土日でもですね、ポイント宿泊は3万ポイントで変わらずっていうことですね。はい。で、えー、優勝の場合だと税差別で19万8000円という形となってます。高い。<笑>高いですね。はい。そしてね、パークハヤトモルディブさんだと3万ポイントで、 1012ドルという形です。これがね、3月15日。はい。そしてね、3月18日。あ、これはね、一緒ですね。土曜日でもね、3万ポイントで1012ドルという形になります。 まあこれだけね見ていただいてもお得かどうかねちょっと正直わからないと思いますのでまあ表にね落とし込みさせていただいておりますこれもね Google スプレッドで作ってありますのであの概要欄の方に URL 貼っておきますので52ね見ていただくことできますので、まあ、ご参考に、ね、していただければなというふうに思いますでまあ台はね2023年ハイアットポイント購入 25% ボーナスキャンペーン早見表ということでね作成させていただきましたまあ青いところがね味噌となるところですね はい。2万4000ポイントご購入いただくとですね、25% のボーナスいただけますの、ね、で、6000ポイントいただくことができて、3万ポイントになります。で、2万4000ポイントご購入いただくのに、576ドルとなりまして、本日ね、2月13日時点でですね、1ドル132円で換算させていただいて、7万6032円。まあ、あの、クレジット決済していただくと、外貨手数料っていうのがね、まあ、たい 1.8 とか 2% ぐらいかかるので、まあ2、2% だとして、 7万6000飛んで32円に 2% 加えた金額7万7553円で2万4000ポイント購入していただくと3万ポイントになりますんで、えー、単価がね 2.53 円となりますなので7万7553円でパークハイアット東京さんとか泊まれてしまうっていうねポイントがなかったとしてもゼロからご購入いただいたとしても7万7553円でご購入いただけると高いですけどさっきね パークハイアット東京さんとかで平日で確か15万円土曜日とかで19万じゃないですかこの差額はお得になるというふうに、ね、考えていただければいいんじゃないかなと思います、まあ、このような形で、ね、今日はお話をさせていただいておりますそしてもう一個、ね、色がついているところ2万8000ポイントご購入いただくと 25% のボーナスいただいたら7000ポイント多くいただくことができますので3万5000ポイントになりますこれは、ね、先ほどのパークハイアット京都さん とかね、止まっていただくことができるポイントとなります。えー、672ドルとなりまして、まあ 2% のクレジットの外貨手数料とか入れると、まあおよそね、9万478円で、えー、2万8000プラス7000ポイントで3万5000ポイント獲得していただくことができますので、パークハヤット京都さん、ね、だいぶお得に泊まれるんじゃないでしょうか。 そして、パーカーエット京都さんの土曜日だと4万ポイント必要になります。3万2千ポイントご購入いただくと、8千ポイントのね、25% でボーナスポイント獲得できますので、4万ポイントになります。768ドルでご購入いただいてですね、外貨手数料等を入れると、10万トンで3404円ということでね、ポイントご購入いただくことができますので、まあ、ちょっとね、もったいぶりましたけど、下の方にね、まとめてあります。 はい。パークハイエット京都さんですね。まあこれ国内とありますけど、パークハイエットモルディブさん入ってますね。これ国内消しときましょうね。<笑>はい。すいません。直しながらで。はい。パークハイエット京都さん。上がね、税差別、下が税差込み の, あの価格も調べてあります。3月15日の水曜日のね、レートで税差別 219,050 円ですけど、税差込みだと 279,099 円ですよ。えなので、 3月15日、ポイント宿泊でね、宿泊していただくと、9万478円でポイントをね、えー、購入していただくことができますして、えー、27万9099円の差額ということで、18万8621円、お得にね、ポイントがなかったとしても、ポイントゼロからでも、お得に泊まれちゃうわけですよ。これ結構大きくないですか ?18 万8000円ですよ。高、まあ元が高いんですけど、でそんな状況です。で、3月ね、18日の、 えー、土曜日のレートで止まった場合、パークハイエット京都さんね、えー、税差別36万50円、税差込みだと45万7464円、4万ポイントご購入いただくのに、えー、10万飛んで3404円、あのご購入しいただくの。 のに費用がかかりますので、まあ、これね、あの、クレジットの外貨決済 2% で置いてますから、個人差はね、あの、利用するクレジットカード等でちょっと前後ありますんで、そこはね、ご了承ください。まあ、およそ10万3404円でご購入ね、していただくポイントで宿泊していただくと、35万4千と飛んで60円お得に泊まれてしまうっていう考え方ができるというわけです。35万円。MacBook 買えますね。<笑> これはね、まあこういうね、使い方をしていただくと、まあポイントでのね、宿泊でもポイントを買っていただいたとしても非常にね、えー、リターンっていうのが大きいんじゃないかなっていうふうに考えられると思います。まああとはおまけついでにね、パークハイトモルディブさん。まあこれは平日でもね、土曜日でも3月15日、18日でも価格変わりませんでしたので3万ポイントご購入いただくのに、えー、およそ7万7553円ね、えー、費用かかります。 で、実際、泊まるのに17万2037円ね、税差込みでかかりますので、まあ、差額の9万4484円お得にね、えー、宿泊していただくことができるという考え方ができますということでございます。はい、いかがでしたでしょうか結構足早に行きましたけれども、ご理解いただけましたでしょうかまあ結構ね、簡単と説明はしてしまいましたけれども、まあ要はですね、パークハイエット京都さん、パークハイエット東京さん、まあ、パークハイエットモルディブさんについてもですね、まあ、税差 込みのね、えー、まあ優勝で宿泊した場合と、まあその必要ポイント数をご購入していただく費用と、まあその差し引いてですね、浮いた分っていのはいくらになるのかっていう考え方でございます。まあ単純にね、優勝で宿泊するよりも、えー、ポイントを購入してポイント宿泊をしていただく方がね、 非常にお得に泊まれるという形です。まあ、ただですね、先ほども冒頭申し上げた通りですね、これでね、何泊も5泊10泊とかしたいと思ってもですね、できません。なぜなら、年間で原則5万5千ポイントまでご購入していただくことしかできないので、まあ、この時点で5万5千ポイントをご購入していただくと、ポイントはボーナスでね、いただいて1万3750ポイントいただくんで、まあ、6万8750ポイントは獲得できますけれども、 まあ実際ね、パークアイト京都さんとか2泊できるかできないかぐらいとかね、まあそんな感じだと思います。まあそういう形にはなりますね。何泊もね、し、え、て、ー、いただくことはちょっと難しいんですけれども、まあでもね、この価格帯を、まあ10万円でもね、すごい<笑>、あのー、結構なね、宿泊料金ですけど、まあね、日によっては45万円とか。 泊泊ままれれるるね10万円でっって言ったら非常ににお得じゃなないいいかなとい う, ふうに思います、まあ、ただですね、これ、注意点としました当然ですね、あのハイシーズンとか、まあパークアイト京都さんだったらね、紅葉の時期とかだと、ポイント宿泊出てきませんから、まあ、そこはね、気をつけてください。まずね、泊まれる、泊まりたいっていう日にですね、ポイント宿泊が可能かどうかね、えー、見てください。で、こちらですね、ポイントをご購入いただくとですね、やっぱりね、24時間ぐらいかかる場合があるんですよ。 で、その間にですね、ポイント宿泊あったのに、ポイント宿泊埋まってしまって、もうポイント宿泊できなくなってしまうっていうね、リスクもありますので、そこはねえ、皆さん、あの、覚悟の上ですね、もしやる場合はですね、そういう可能性があるよ、ということをご承知おきの上ですね、えぜひトライしてみていただければな、というふうに思います。まあ、ちょこちょこね、この、ハイアトさん、ボーナスポイントキャンペーンってやってますので、まあ、それ以外のね、大きなキャンペーンっていうのは、2020年のね、 宿泊実績半分でいいよとかね、さらにそれがまた半分でいいよとかっていうのはありましたけど、それ以外基本的にありませんので、あのお得に泊まれる方法としたら、基本的にやっぱりこのボーナスキャンペーン、ポイントボーナスキャンペーン等を利用していただいて、高いホテルにポイント宿泊でしていただくと、まあ、やっぱり多くリターン、ね、していただける可能性が非常に高まってくるので、そういう使い方がね、 まあ、いいんじゃないかなと、個人的には思います。まあ、私よりね、やっぱりハイアート私、本当に、にわかですので、あの、もっともっとね、あの、先輩方、いらっしゃると思いますので、もっとね、いい使い方とか、ぜひあれば、ご教示いただきたいです。コメントとかでいただけるとね、皆さんにもご共有できると思いますので、ぜひ、なんか使い方で、いい使い方とかね、おすすめの使い方とかあれば、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方、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 a r you a l l